本のステーキショップに来ておりますここでウルグアイ産の牛肉を食べれるということでちょっと試してきますそれでは行ってみます、まあ、メニューはこんな感じです、まあ、ウルグアイ産の牛肉です まあどんな感じが楽しみです。注文が来ました。このセットで2000円ぐらいです。 日本でウルグアイ産の牛肉を食べます。この店では、えー、ウルグアイ産の肉はレアがおすすめだそうです。 めちゃめちゃ美味しいです。